久留米ふるさと大使の在喜拓磨です、えー。久留米市出身で、今は、えー、東京で役者として活動しています、えー。久留米の魅力を語る上で、えー、欠かせないのが、やっぱり自然ですかね、えー。九州一の河川でもある筑後川というものが、大きな川が流れてまして、あと広い範囲で、えー、山々が連なる連なるオレン山というものが、えー、あります。 えー、そんな自然豊かさからこう美味しい水だったり美味しい野菜だったり、えー、美味しい果物がたくさん取れてあと花なんかもとっても綺麗で、えー、春になるとツツジがもう本当にそこら中に咲いてましてすっごく綺麗な、い、え、な、ーまあ、1年を通して、えー、なんだろう自然の豊かさとか、えー、自然の魅力を感じれる町だなと僕は思っています。 でおすすめスポットは、まあ、甲羅大社ですかね甲羅山とも言って、えー、僕が行ってた小中高では、えー、高価で必ず甲羅甲羅山という歌詞が入るぐらいで、えー、すごくいい場所でパワーを感じれる場所なんで僕も地元に帰ってきたら必ず行きますであと運が良ければ、まあ、野生のクルッパにも会えるかもしれないので皆さんぜひぜひ久留米に遊びに来てください